今まではシノケん君とは敵同士でこう戦ってきて、それで今回、一緒にタッグを組んで戦えるって、めちゃくちゃ嬉しいことやし、すごい楽しみにしてます。ラスカルさんもゾウさんも、どちらも実力のある方だったし、ね、しのけん君ももちろん本気で挑むだろうし、私ももちろん本気で挑むし、正直、互角ぐらいなんじゃないかなって思ってます。 いやー心強いっすね、<笑>あれだけ恐ろしかった今井さんがね、隣で自分の敗数と一緒に、ね、こう稼いでくれるんですが、これほど心強いことはないですね、まあ、それに気持ち的な面で言っても、やっぱり嬉しいですね、純粋に、今まで敵だった同士が味方になって戦うって、漫画とかアニメだったら最高の展開じゃないですか、テンション上がってます。<笑> 基本的にその大食いをやるときにタックマッチみたいなのもないのでシンプルに楽しみですね、回 を, を追うごとにやっぱりメンバーも増えてきたりとか変わってきたりしているのでまあその中でまあ人数が増えようが変わろうが、まあ、気持ち的にはまあ負けないようにっていうのはまぶれずにまあ挑もうかとは今回も思ってるのでいい感じに数字が残せればいいなとは思ってます。はい ラスカルさんと、こうやってタッグ組むっていうのは想像もしてなかったんですごいやっぱり嬉しい反面ちょっとやっぱ緊張してプレッシャーの部分もあるんで足を引っ張らないようにというか、まあ、全力を使って走り抜きたいなとは思うばかりですねけど緊張はやっぱりしますやっぱその緊張が楽しいんですけどねじゃあサクッと始めちゃいますけど大丈夫ですかはい では始めさせていただきます。はい。五、四、三、二、一、スタートー。 you <laughs> you <laughs> 何 you <laughs>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 すです今回です、ね、皆さんと戦ってもらってやっぱりうちのケンくんと同じカレーになったんですけど次戦った時多分僕が負けるかもしれないですしそこはもうやってみないと分かんないしやっぱりラスカルさん今むちゃんもこの苦戦食材の。